皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月2日、ロスターのお題が一つだけ残ってしまいました。タロット魔人凶というのが、いかにもアレなやつです。そもそも、タロット魔人メダルの入手方法が結構面倒です。開き直って、スレア海岸で破片を集めるのが一番早いのでしょうが、福引券5個と経験値8万ポイントのために、そこまでやるかというのがネックになっています。 集め始めれば10分もかからないと思うんですがねどうしたものでしょうか間違いなく青春杯が始まったせいだと思うのですがそのせいで今週の終火消火状況がとてもやばいですいつもは日曜日にやる試練の門と真相の迷宮ですが木曜日になってようやく手をつけることができましたバンマの塔も今週はまだやれていませんスライムレースも今日はできませんでした明日とあさってで本気出します